いろんな人の YouTube 動画見ながら頑張ってるけどなかなか痩せないそういった方におすすめな動画内容になってます今回の動画を最後まで見ることで腹筋やブランク3分や5分のエクササイズ頑張っているのになかなか痩せない理由が分かってきますはい皆さんこんにちはタートルです今回はですね 動画の最後に行うことで今よりも確実に痩せることができるカエルウォークを紹介していきます筋トレの後に有酸素運動をすると痩せやすくなるってことは聞いたことないでしょうか歩いて脂肪が燃えるのは20分後からそういったことも聞いたことあると思います実は有酸素運動は20分後からじゃなくても始めてすぐ脂肪って燃えやすくなってるんですただ20分後からの方が早く燃えやすくなる燃えるスピードが上がるっていうふうに言われてますそれが実は 筋トレ後の方がさらに燃えやすくなると言われてます。筋トレをした後に成長ホルモンが出ている状態で歩く走るなど、油酸素運動をすることで脂肪が早く燃えていきます。今回はいろんな方の動画を見た後にこの動画に帰ってきてもらってセットで行うことで今よりも早く痩せることができます。今回は5種類のウォーク方法を紹介します。通常ダラダラ歩いてもなかなか痩せることができません。筋肉使うところも減ってきます。 今回は5種目のしっかり下半身の筋肉を使えて何十分も歩くよりも効果的なウォーキング方法になります毎日動画を見た後にこの動画を見ながら楽しく脂肪を燃やしてくれたら助かりますそれでは紹介しますタオルがある方は首にかけていきましょう5分間5種目のウォーキング方法になります無駄なテロップは省きます動画を見ながら真似をしてくださいまずはカエル足のように歩きます 下が響く場合足をゆっくり下ろしてもいいですできるだけ高く上げてください膝しっかり開きます行きましょうスタートこういう感じで歩きます通常歩くよりも地面を蹴らないのでふくらはぎが太くなりやすいよって方にもおすすめです足をつく時には足の指もちゃんとつけるようにしてください 指の方は物とかふくらはぎが細くなりやすい細くなりにくいのでちゃんと指を地面掴む感じでつけます体は左右に揺れないように体幹部をしっかり腰から目は安定させてくださいこの動画を毎日見ながら頑張ってみてくださいお腹もしっかり凹ませてください もうちょっとで次の種目です次はまっすぐ向けて歩きますはい今度はまっすぐです今度はちょっとゆっくり見ていきましょうお腹をへこませてスマホ持たなくていい方は手も振ってくださいこういう感じではなく前後に大きく振ります 時につま先開かないように、つま先まっすぐ向けてください。膝もまっすぐ上げる感じです。脂肪を燃やすためにはしっかり空気を吸った方がいいので、しっかり呼吸もしてください。 が内股です。はい、行きましょう。今度は軽く体を。回してください。できれば膝は腰ぐらいの高さまで持ち上げて。いろんな足の動き方をすることによって、いろんな芯の位置が鍛えられて、内転筋も鍛えられたりしますので。 だらだらねこうやって歩くよりも横の方果がありますしっかりおなを引っ込めて足高く上げると腰のストレッチとかにもなります普通の道をねこう歩き方できませんよね恥ずかしくて家だからできるんですもうちょっとです 今度は、ね、膝を外側に回していきます今度は膝をこういう感じで腰よりも少し高く上げてね外側に回していきますこれもいきなり動画をこうやるんじゃなくてどなたかの YouTuber の動画を見た後 動かした後にこの動画をやってください汗かいたらねかけてタオル吐きながらこういうウォーキングができれば午後の方がいいです日中体を少し動かしてますよね20分後から脂肪が燃えやすいっていいますが20分以上体を動かしてる午後は脂肪がいきなり燃えやすいのでそういった時もおすすめです ここ の, の方のおすすめです。次は内側に回します。最後の内側です。最後ですね、これ。大きく真横か。足真横に出して前に持ってきます。大きく動かしてください。こんな感じじゃなくて、横から。横から前。 浮かかないように忘れてますかちゃんと指をキュッと締めますよちゃんと地面に指がついてる感覚も感じてください5分ってあっという間ですよねただ動画見ずにやったら結構寂しいんで毎回誰かの動画を見た後に必ずこの動画をねセットでやってくださいその方が脂肪が燃えますふふふあと少しです はい OK ですお疲れ様でした脂肪を燃やしたい早く痩せたいって方は何度も動画を見てください頑張ってやってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいコメント欄を使ってもらって何月何日丸みたいな感じで自由に使ってもいいですご活用ください今回もご視聴ありがとうございました